はい、それでは、えー、と次にその部分空間の話に入りましょう。であの部分空間については<笑>あと、まあ、あのこの授業の、ね、最初の方で数ベクトル空間の部分空間というのをやりましたので大体いいそこと話は一緒です。ですので、えーとまあ、ほぼあの復習になるかと思いますけれども一応あの部分空間の定義を思い出しますとこんな形になります。 えー、とまず V をですね対形状のベクトル空間としましてで、えー、と空集合でない W があの V の部分集合であるときに W が V の部分空間であるというのはあの次の2つの性質を満たすということでしたでその2つの性質というのは、えー、と W の2のベクトル X と Y それからえとスカラー K に対して、えー、と次の2つの式が 成, つが成り立つというので、えー、と1つは あとここで SS1、SS2 っていう記号がついておりますがこの SS は多分サブスペースですね英語のサブスペースに対応していると思いますので注意しておいてください。で一つは X と Y の和が W の元であるということもう一つは X のラムダ倍が W の元であるということこの二つが満たされていればこの W は V の部分空間であるといいます。 で, こうかな、はい、で一応ですねあの教科書 の, その部分空間の定義を見てみますと、えっと、教科書139ページの1行目に、えっとまあ、V のワトスカラー倍を部分空間 W に制限して用いることにより、えっと、W 自身もあのベクトル空間となると。 いうことが書かれておりますので一応これに触れておきます と,、えー、と一応 x プラス yx と y がその w のベクトルでそれからラムダがスカーラーの時に、まあ、あのベクトル空間になるっていうのは、えーとまあ、そのこの6章の最初でやったそのベクトル空間の定義性質を満たすということをが、まあ、満たすということなんですけれどもだいたいここ8つのルールのうち えー、とこの1235678っていうのはまあ見た感じ成り立ちそうに見えるんですけれども一応注意しておきたいのは、えー、と4番目のルールでその逆減も必ずその W の中に存在するというところがあまり当たり前ではなさそうだと思いますのでそこを注意しておいてください。えー、と一応あの部分空間についてはこのぐらいで。 進めたいいいと思いますよろしいで、しょうか次にそのベクトルの線形結合もしくは一次結合ですね。これについても多分春学期も出てきたと思いますので、ここは復習にとどめたいと思いますけれども、えー、とまず、まあ、x1 から xr っていうのが、v、ベクトル空間 v の源で、あその前にすみません。えーと v は 対形状のベクトル空間として、x1 から xr が v の弦で、それから c1 から cr っていうのをスカラーとしたときに、こういった形ですね、c1x1 から crxr までの和というのを x1 から x1 の r の線形結合もしくは一時結合と呼びました。では一応、あのー 線形数 の, この春学期の最初の方でも出てきたと思いますので、えー、復習しておいてください。それからとこれはあの前回前々回ぐらいに出た、えー、と記法ですけれどもこの x1 から xr を並べてこういうブラケットで囲ったものですね集合。これは、えー、と x1 から xr の, あの線形結合全体の集合でしてでこれをあの x1 から xr で、まあ、整理されるあの V の部分空間と言いました。えっ、ー、と、言います。えー、あこれか、えっ、ー、と、確か、前回やったときは数ベクトル空間だったと思うんですけれどもあの、同じようにですね、一般のベクトル空間でも、あのこれ、この集合があの V の部分空間になりますので、注意してください。いいでしょうか。はい、でそれから、えっ、ー、と、 まあ、一応ですね、この次はその有限生成という言葉について一応説明しておきます。この V っていうベクトル空間ですね、今考えているベクトル空間が有限生成っていう言い方をしますで。その言葉の意味は何かっていうと、この V がですね、ベクトル空間 V が有限個のベクトル、x1 から xr で生成されることを言います。で数式で書くと、その先ほど書いたように、その V がですね、 x1 から xr のでななんだ並べたそのブラケットの形の集合をですねこういう形で 表, あの 表, あの表されるとで x1 から xr の、まあ、線形結合全体の集合全体であるということはあのこの有限生成の定義になっておりますので、まあ、これも押さえておきましょう<笑>はいさてじゃあここでですね、あのー、いい感じで こうおくつろぎの人もいるかもしれないのでちょっとチェ<笑>ックをしたいと思うんですけどじゃあ有限生成なベクトル空間いや有限生成のなベクトル空間というのをちょっとあの考えてみましょう、えー、とまずあの例題1なんですけれども、えー、と数ベクトル空間あの計算ってありますよね皆さんこれまでやってた数ベクトル空間は これ 3, 3, 3個のですね、3個の数ベク空間は有限生成か有限生成でないか、ちょっと聞きます。これはいきなり聞いていいですかね。はい、有限生成だと思う人。はい、有限生成でないと思う人。はい、わからない人。はい、わかりました。いいですよ。はい。じゃあ、答えをドンと開けてみますと、あれ開かないな。よいしょ。はい、えっ、ー、と、有限生成です。で えー、と実際この計算っていうのはこのえと100と010と001の基本ベクトルで生成されるっていうことに注意してください。でただしあ、えー、と後後のですねあのベクトル空間の規定のところでもやりますけれども、あのー、この計算を生成するベクトルっていうのはこれだけではないです。あの他にもあの計算を生成するベクトルの組みっていうのがあるのでそこは注意してみてください。でまあ、とりあえず こ, この3つはせあのー 計算を生成するというふうに言えます。はい、いいでしょうか。失しましたが、じゃあ次いきます。じゃあ次、えっ、ー、と V として、えっ、ー、とゼロベクトル1個からなるベクトル空間を持ってきました。これは有限生成でしょうか。はい、有限生成だと思う人、手を挙げてください。有限生成じゃないと思う人、わからない人。 はい、わかりました。じゃあ答え上げてみましょうどん、えーと。答えは有限生成です。でえー、とこれを考えるのはあの有限生成っていう定義にもう一回立ち返って確認してみる必要があります。えー、と有限生成っていうのは、えー、とどういう性質だったかという と,、えー、とその有限このベクトル の, あの線形結合でそのベクトル空間の弦全体が 表 せ, るか表せればそのベクトルから有限に先生と言ったんですね0ベクトル1個からのベクトル空間はえとそのベクトル空間の線形結合っていうのはどういう形かっていうとこの形しかありません0ベクトルの定数倍ですよねでところが0ベクトルの定数倍っていうのは何倍しても0ベクトルですからですのでこの c10 っていう形はあの C にどんな数を入れてもゼロベクトルにしかならないわけです。ということは、えー、と こ, れこの式はその有限生成の定義を満たしますからですのでこのゼロベクトル1個からのベクトル空間は有限生成と言えます。いいでしょうかというふうにあの有限生成かって言われたらその有限生成の定義に照らし合わせて、えー、考えるっていうのが大事です。じゃあいいですか次いきますよ。 はいえー、と次として、NG か の, その、まあ、K ケース、次、えー、数でも複数でもいいですけど、K ケースの多項式全体というのを考えます。これ、Kx の n という形で表していますけれども、えー、これは有限生成でしょうか、有限生成じゃないでしょうか、ちょっと5秒間考えますか。1 2 3 4 5じゃあ、有限生成だと思う人、手をてください。はい、有限生成じゃないと思う人、はい、分からない人。 はいじゃあちょっと答え上げてみましょう。どん。えっ、ー、と答えは有名先生です。で何でかっていうことを考えることが大事なんですけれども、えー、とこの NG 以下の多項式ですから、えー、とこの NG 以下の多項式を全て表そうと思ったら何が必要かっていうとここにありますように x の n 乗 x の n-1 乗 x1 っていうこの n プラス1個の項ここですねがあれば。 それになんか定数倍して加えることで こ, のこういった形のその NG 以下の多項式全体っていうのを表すことができます。ですのでここではそうですねこの多項式1個1個ベクトルだと思うんですけれどもベクトル空間の言葉で言うとこの xn から1っていうベクトルの線形結合を取ればこの NG 以下の多項式を全部表すことができるということで。 こ, の, こ の, あの集合は、ベクトル空間は有限生成になるといえます。いいいでしょうかはい、じゃあ、次の例、今度は、次、えー、数に制限は設けない、えー、と多項式全体、これは有限生成でしょうか、有限生成じゃないでしょうか、ちょっと5秒間、考えましょう。はいじゃあ、ちょっと聞いてみましょう、有限生成だと思う人。 有限生成じゃないと思う人分からない人はい。じゃあ答えを決めます。はい。えっ、ー、と、有限生成じゃないですね。はい。多くの人はあのうまく当ててますけれども、これもあの理由をちゃんと考えて説明できることが大事です。えっ、ー、と、先ほど、その NG 化の多項式の全体のときには、その x の n 乗から1までのこういう項を用意したわけですね。でところが あのこれですとその NG 以下の多項式しか表せませんのでそうすると今考えている多項式全体の集合には n プラス1次よりもっとですねあの次数の高い多項式も含まれますがあの有限このこの x の i 次 i 乗っていう項の線形結合ではあの全ての多項式全ての次数の多項式というのは表すことができません。ですので、えー、この例4の。 あの集合は有限説ででないということになります。